じゃあ、えーとえー、話していきたいと思います。えー、と今、紹介あったので、えー、とおり、杉と申します、えーと東京。今は東京工業大学の情報理工学院の情報工学系の OE 研究室で、えー、研究をしていて、辻、えー、田君とは、えー、昔、理研で同じラボだったとっいう経緯で、まあ、あのこの話になりました。はいえー、で内容としては、えーまあ、こんな感じで、研究紹介もちょっとして まあ、それとあとととあはの登録っていうことになります。で研究室のちょっと紹介をさせてほしくて、えっと、東京工業大学の情報理工学園情報工学園の大江研究室って名前ですけど、大江研究室でやっています。で研究事例は、まあ、タンパク質感相互作用。 のまあ、データベースを作ったり、まあ、今回話をするその 薬, 薬らしさを表現するような、まあ、統計モデルとか、いわゆる薬の薬効とかの予測などを、えー、主に扱っています。でえー、と新設された光で、えーと、ラオも、まあ、こんな感じで結構きれいな空間になっていて、えーまあ、創薬分野とかバイオインファクス分野を扱っているので、まあ、興味ある方は、まあえー、とアクセスしていただければなと思います。 で研究の紹介で、えっとまあ、メインは i p i の登録の話なので、さ、えっさとサファ行きますけども、まあえっと、QEPPI っていうものを開発しましたっていう話です。で p えっと、PPI っていうのがあのプロテインプロテインインタラクションのことなんですけど、まあ、それを標的とする化合物っていうのは、えー、従来の創薬標的、転、ま、写、あ、因子とかチャンネルとか、まあ、そういったものをターゲットする化合物とは結構違いが、特性が違くて。 これまでの手法では、えっ、ー、と、そのできそうかどうかっていう度合いを定量的に評価することが困難だっていうことが言われていて、まあ、これ、これは PPI に標的にできそうかっていうのは、まあ、よくわからないっていう感じだったんですけど、まあ、それを開発しました。で、その研究概要とパッケージを PPI に登録したので、その手順も紹介します。 PPI の話にあるんですけど、まあ、このようなよく見たことがある図だと思いますけど、細胞外からシグナルを受け取って、えー、下流のタンパク質同士がこうインタラクションし合って、まあ、何かしらの機能を発生させるみたいな、例えばこの図だとアポトシスなんですけど、えー、とそういうふうになっています。まあ、いろんなタンパク質が相互にインタラクションす創薬の標的としては、やっぱり PPI は、えー、とかなり有望。 なんですね。なんでかっていうと、まあ、えっ、ー、と、量が多いのでっていうことです。で、従来の標的だと、えっ、ー、と、まあ、酵素とか、えー、マクマクのタンパク質とか、チャンネルとか、テンション質とかあるんですけど、まあ、1000とか、まあ、そのぐらいの規模なんですけど、えっ、ー、と、バイオグリッドとかのデータベースを見ると、えっ、ー、と、まあ、KPI の、えっ、ー、と、数っていうのは、まあ、70万超えていたので、最近の数です。 まあ、全部が標的とは限らないんですけど、まあ、検討可能な領域としてはこのぐらいという感じですね。で、創薬、PPI 創薬は難しいって話だったんですけど、PPI 創薬はなんで難しいかというと、やっぱりその、今までの標的とはちょっと異なるということで、えー、と分子量が大きいとかはかなり特徴的なんですけど、このちっちゃい点線のところが、まあ、傾向品の今まで、まあ、いわゆる従来型と言われるうん。 と考えててもらっていいんですけどオーラルドラッグよりもかなり大きめであると。で、疎水性も高くて、えー、あとは、例えば表面積もでかくてみたいな、そんな方向感も多くてみたいな感じで、まあ、一般的に見られる指標がすべて大きいみたい な, ような状態で、まあ、こんなふうに見た目でも、化学構造式式見ても、えっ、ー、と、えー、大きいみたいなのがで、難しい。 で、従来の思想は、まあ、QED っていう、まあ、有名なものがありますけど、えっと、まあそういったものであるとか、あとはリピンスキーズ ル, ル,、えー、ルールオブファイブっていう、まあ、ルールがあります、ね。で、このルール、500、モレキュラーウェイトが500より大きかったりとか、そしてを表すようなものが5より大きかったら、っていうようなのが2個以上、まあ、罰則があったら、まあちょっと吸収が悪いよね、みたいなことが、まあ、言われる。 でこんなルールがあるんですけど、まあ、これをまあほとんどが違反しちゃうわけですね、PPI を可決するような医薬品っていうのは。で、それをまあもじって、ルール・ブ・フォーっていうのがあ検討されていて、やっぱり PPI を、えー、阻害するようなそういった薬物を、えーまあ、統計的に処理したら。 こんなクライテリアが出てきましたって話で、今、ま、度、あ、一例なんですけど、まあ、やっぱ大きいですね。で、これをどんなものかなって調べてみると、やっぱ400よりもモレキュラウェイトが大きかったり、まあ、そしが4より大きかったり、疎水性あらすいの指標が4より大きかったりみたいなふうにして、まあ、とにかく大きい側に倒れるわけですね。なので、まあ、ルール5とかの、まあ、逆いってるようなイメージな。なので、まあ、難しい。で、 でそこで、まあえっと、まあ、問題としては QED は良いですと。だけど、えっと、まあ、傾向医薬品用なので、傾向医薬品らしさしか見えなくて、ルール4は、えっと、PPI インヒビターを、まあ、フィルタリングするにはいいんだけど、えっと、まあ、ルールベースなんで、まあ、定量性が欠けるっていうところが、まあ、課題としてありました。で、今回の研究では、まあ、そこの問題を解決するために、 えっ、ー、と、QPPI というものを作りました。まあ、だいたいこう、PPI の化合物、PPI をターゲットするような化合物を学習させて、まあ、モデル化しますと。で、気になってる薬、えー、化合物をポコンって入れると、q p p i スコア、こんなもんだよね、みたいなのができるようになったっていうです、ね、はい。で、まあ、精度とか、まあね 細かい話。まあちょっと実装のところは置いといて、まあどんなもんかっていうと、まあ QEPPI の制度としてはそういった QED とか今話しましたし、QED って真逆いっちゃってるので、えっ、ー、と、明らかに悪いですね。このグレーの線が QED でもう真逆いっちゃっんですけど、で、えっ、ー、と、なので、引く QED よりも大きいっていうのが、まあ、えー、一番、 超えなきゃいけない壁みたいなところではあるんですけど、まあ、それは青いラインで、まあ、全然超えていて、で、ピンクのラインが、まあ、QPPI の、えー、<笑> ROC 曲線なんですけど、まあ、そうなっていると。で、えっ、ー、と、まあ、PR カーブも、まあ、同様に、制度としてはもうね。で、あと、ルール4は、えっ、ー、と、ルールなので、えっ、ー、と、なんか、どっかの点を取って比較するしかないんですけど、まあ、それで見ても、まあ、F スコアで、まあ、変わっている状態になっている あと、まあ、一番重要な、重要というか伝えたいことは、まあ、ルールオブフォーはこの点なんですけど、これ罰則なし、1個あり、2個あり、3個あり、4個あり、みたいな感じですけど、それに、まあ、たまたまなんですけどね、まあ、沿って、こう、えっ、ー、と、連続値になっているような感じになっていて、まあ、あの、QPPI はルールオ ブ, のル ー, ルオブフォーの、ま、拡張概念みたいな形でなったんじゃないかなというふうに考えて。逆か。はい。 で、臨床フェーズの化合物とか市販薬へ q p p r を適用した例なんですけど、まあ、こうやって適用してみましたと。で、ここから見えることは、市販薬ではなくて、えっと、臨床フェーズにあるものが比較的こう高いところに分布していて、えっと、承認された市販薬はなんか比較的低めに、えー、分布しているということがまあちょっと特徴的で、これちょっと、なんか。 期待しているのと違うと思うかもしれないですけど、まあえー、と今すでにもう市販されているものっていうのはなんていうか、こういう大環状化合物で、とにかくでかいみたいなのが昔、えー、承認されたものは多かったという感じですね。で、今最近の国の完成値にあるようなものは、えー、とこういった形で KPPI が高いものが多い。なので、まあ、直近に、えー、すごく適合した形の、えーえー 直 近, の直近の臨床フェーズにあるような化合物にすごくフィットした、えーまあ、アルゴリズムになっているという形になります。でこれはちょっと調べて、意外性が高いので調べてみる と,、えー、と、年代別で見てみると、えーとなんうまあ、昔々、えー、これ、こっち側は、イヤーは、えー、とマーケットに出た初めての年みたいな感じですね。だとまあ さすごい昔出たものはやっぱり q p p は少ないんですけど、小さちちいんですけど、まあ、比較的10年ぐらい前ぐらいから出てるものに関しては、売, 売られてるものに関しては、まあまあ高くなってきたみたいな、そういった傾向があります。で、一方で、その、臨床フェーズのものに関しては、まあ低いのも多少なりともあるんですけど、あの基本的には、まあまあ高つまり、これ整合性があってですね。 臨床フェーズのものはいずれここら辺に来ることになるので、まあ、だんだんだんだん、えー、と高いものが多くなってくる。まあそれもあの合わせてキーピ p t アがやっぱりその、えー、と今後開発されていくようなものに対してフィットしているということが、まあ、示されているような形になります、ね。 でまあ、これから何ができるかというと、まあ、連続値にできたってことは機械、えー、学習に使えるっていうことで、えー、とこんなような、まあ、みんな見たことあるような図だと思いますけど、えー、とこんなようながん、えー、と, とか極化、えー、学習の、うん、組み合わせたような、えー、もので、えーとえー、と化合物を、まあ、文字ベースで、えーとえー、生成するモデルとかを作ったりこの報酬 えー、QPP スコアがいくつ以上だったら報酬与えるみたいな風にして学習させることで、まあいい感じの、えっ、ー、と、なんだろうな、化合物を生成させるみたいなことができたり、まあ同じように、えっ、ー、と、コンディショナル VAE みたいな形で、まあ普通の VAE にプラスアルファで、えっ、ー、と、入力、まあデータセットの中に、えー、といろんなモレキュラウェイトとか、えーさ、まあいろんな、あの、プロパティを入れた上で、 えー、さらにレイテントスペースにも突っ込んで、えー、生成させるっていうことが、まあ、できますけれども、まあ、その中に QPP スコア、QQP、QPPI スコアを入れると、まあ、狙った QPPI スコアのものが、まあ、出てきて、まあ、いい感じの PPI ソバイオブみたいなのが、まあ、作れるんじゃないかなっていうことを、まあ、考えているっていう感じですね。はい。えー、っと、半分使っちゃいましたね。はい。というわけで、まあ、こんな研究をやってます。で、これの開発をして、まあ、パッケージ化したので、パッケージの話に入ります。 はいでえっと、先にゴールで、えっと、基本的にあまり、えっと、パイピー p i の登録っていうのがあまりやられてないということだったので、えっと、その説明にします。p ー p i はまあなんか登録するとこんな画面になりました。でこんな画面で。まあ、ちょっと最新、ちょっとバージョン違ってますけど、えっとまあ、こんな感じになりますで。これをこうなることを目指すための説明で で、大まかな流れはパッケージ化するのに必要な、まあ、モジュールをインストールしてであとはソース、まあ、これはまあ実際には GitHub とかで作っているものを、まあ、ちょっと変えればいいだけなんですけどあとまあ追加とかあるのでまあそれをやるとであとは今回はこのちょっと発音わかんないですけど2インっていうかト2インっていう か, かんないんですけどこれを使って登録しましたでえっとまあ R とかでもそうだと思うんですけど、必要な、えー、とパッケージに必要な、えー、ツールっていうのがあって、まあ、これ大体そもそも、えー、と入ってるものが多いんですけど、まあ、アップグレードも含めてやっちゃいますと。でアップグレードと、まあ、さっき の, このツール、トゥイントゥイ、トゥイン、どっちかわかんないですけど、これを入れます。で、これを入れておいてやると。ただ、えー、とモジュールの実行環境そのままでそこの えー、っと、それをパッケージ化するみたいなことをやろうとする場合は、なんかまあ、PyEnv とか、まあ今だと PyEnv じゃないものを使ってる人が多いかもしれないですけど、まあとにかく Python の環境を、まあアップロード用の環境みたいなのを切り分けてやっていく方がえいいかなとは思います。あ要は、これぐらいしか入ってないような環境ですね。はい。で、あとは、えっと、こんな感じのファイル構造になる、あにします。えー、なので、 えっと、します。で、全体の、その、まあ、ソース、本体みたいのは、この、これですね。あ、まあ、これ、k p ア i をちょっと例にしてるんですけど、KPPI はこの3つあれば動くって、えっと、3つあればいいんですけど、あとは、プラスアルファのバッケージ用のもっていう感じですね。はい。えー、っていう感じですね。で、イニットパイの説明をすると、まあ、イニットパイには、まあ、こういった基本情報を書くみたいなので、まあ、例としては、 ちょっとちっちゃいかもしれないですけど、この、コピーライト書いたり、バージョンを記したし、記したり、ライセンス書いたり、まあなんか自分の名前書いたり、みたいな で,、ねはい、であとポイントは、イントパイのこの頭のとこに、この、from.constantimport なんていうかみたいなことを書く。つまり、ここの、本体のモジュールを全部、の中の関数全部、えっ、ー、と、 インポートしますねみたいなことを書く必要があります。で、これ書かないと、えー、っと、この、あの、なんてうの、えー、ディレクトリー的にこう読み込めなくなってしまうので、これを書くことが、えー、大事です。はい。で、次。で、次は、えー、っと、メインソースですね。まあ、メインソースはもう実際にその場面で作っているものなので、問題ないんですけど、えー、っと、最初からこの形で作成しているもう、もうパッケージ化する前提で作っていれば、 何も問題ないんですけど、と僕が今回作ったときは、この上流階層にこの子たちがいたので、まあなんかこうガコンって下げたみたいなことをしたので、あのインポートのところをまあうまくえと修正するってことは、もし後からやればし必要になるかなとは思います。で、またさっきバージョンはまあイニットパイに書けばいいよねって話をしてたんですけど、えっと、こういうふうにバージョン .py とかにして、えっと、同じように アンスカンスカバージョン、いくつみたいな風に書いても大丈夫です。あの、それはやり方は い, い, いく通りもあって、どっちでもいいんだけども、えっ、ー、と、どっちでもできますっていうことです、はい。で、次にマニフェストインとか、マニフェストって書いてるだけのものがあるんですけど、えっ、ー、と、これ、 何かっていうと、まあ、オプションでやらなくてもいいんですけど、まあ、なんかちょっと特殊な場合には、えっと、必要かなっていう感じですね。で、ライセンスとか、リードミとか、セットパイは指定しなくても勝手にこうパッケージに入ってくるのでいいんですけど、なんか逆にリードミ取り除きたいよとか、r、えー、えっとリ r e m e n t テキストとか入れたいよっていうときは、えっと、ここに書かない と,、えっと入っていかなくて。 えー、特に requirements テキストを使う場合は書かないと怒られちゃうんで書きましょうっていうことですね。で、まぁ、あ、こんな感じで羅列するだけです。はい。で、インクルードかエクスクルードかみたいな感じですね。はい。で、次に、えっ、ー、と、メイン、メインというか、一番大事というか、セットアップ、えーと、パッケージ化するのに必要なのが、このセットアップパイっていうやつですね。で、セットアップパイは、えっ、ー、と、パッケージの基本情報を書きます。 で、どうなことを書くかっていうと、これ以外にもあるので、ちょっとドキュメントを見てほしいんですけど、えーとまあ、パッケージの名前とかバージョンとか、えーとまあ、名前、自分の名前とか、あとは詳細の説明とか、まあ、URL は何でもいいんですけど、まあ、大体 GitHub のようなフィギュアとか、まあ、ライセンスとか、あとはあの大事なのは依存関係のあるパッケージですね。あと、分類語リストって書いてあるんですけど、これは PyPI になんかもう決められてる なんか、分類の部分があるんですね。で、分類の部分があるので、えっと、そちらになします。はい。で、ちょっと細かい説明をしていくと、えっと、えっとですね、バージョンですね、バージョン。で、バージョンは、えっと、なんか、ここに 1. 点いくつ、2. 点いくつみたいなことを書くと、ちょっとわけわからなくなっちゃうん で, で、さっきのバージョン .py とか、init.py を読み込んで、 えー、入れるみたいなことにした方が良いですねで。そういうふうな書き方になっています。で、あとは、えー、っと、ロングディスクリプションって言って、PyPI の中にこう説明文を書けるんですけど、パイピーアイの中に説明文を書くときに、まあ、GitHub の R, readme をそのまま入れたいなみたいなときには、まあ、こんな風にして、readme を読み込んで、まあ、ロングディスクリプションに突っ込むみたいなことができるので、まあ、こんな風にやれます。 で、あと、えっと、僕が今回そのインストール理解は、あの、自家書きしたんですけど、あの、理解の ア, イアチテキストで や, やりたい人は、えっと、例えばなんですけど、まあこんな感じの関数書いて、まあつまりこう読み込むっていうだけなんですね。書いて、えっと、書いて、え、い こ, ここに入れ込めば良いという感じです。はい。次、ちょっと時間がないな。 で、あと、えっと、今、セットアップパイの話したんですけど、えっと、おまけで、ちょっと僕もあまり詳しく知らないんですけど、えっと、このコンフィグファイルでやるってこともできます。ね上だと、なんかちょっとごちゃごちゃしてるなって思う方もいると思うんですけど、その格好の中 で, で、ここにほとんど何も書かないで、えっと、こっちに、なんかこんなイニファイルみたいな感じで、ダーッと書く。で、これで、えってやることもできるようです。これちょっと仮な例で置いとき。 でこれが準備できたんで、あとアップするだけ。アップするときに、まあ、ビルドしていくって感じなんですけど、ちょっと、まあ、テストしておきたいの で, で、ここまでできると、えー、と Python、そういったぱ合、インストールってやればあの、インストール、ローカルでインストールされます。で、そうすると、まあ、こんな風にして、インポートしてあの、バージョン確認みたいなことをすると、あできてるなとか、あとはピックリストすると、あの自身が作った、その。 パッケージが見れるので、インストールされたなっていうのがわかるので、まあ、軽く確認っていうのは。で、えっと、あとは、えっと、ビルドしていくんですけど、えっと、sdist とか bdistwheel とかっていうのをコマンドを打ちます。で、そうすると、えっと、ソースファイルのあ zip されたものとか、えっと、wheel ファイルになったものがあります。で、こう、なんだっけな。 えっ、ー、と、このディレクトリ構造的にはこんな感じ。sdist で生まれるのはこんな感じのもので、えっ、ー、と、b l i s t w h l の方で生まれるのは、えっ、ー、と、このバイナリーファイルと、このバイナリーファイルと、まあ実際のビルドファイルになります。で、この dist っていうディレクトリにあるものの、このこれですね、ビルド済みのファイルと、このソースですね、これが、えー、これを、あこれを PyPA にアップロードするということで。 でちなみに、えっ、ー、と、中身はどんな感じかっていうと、さっきのタージーゼットの中身はこんな感じになっています。で、マニフェストインとこういうのが入ってきますね。ライセンスとか、えー、とリードンとか入ってきて、あとは、まあ、メインの関数くんが入ってくるという感じになります。で、えっ、ー、と、ウィールファイルはバイナリーファイルなんであの、見ても人間的に理解できない。 けど、えーと、これがだいたいインストールされて、えー、使われると。なので、えーまあ、MacOS 用とか Linux 用とか、まあ、あのちょっとその、えー、その環境によって動きが異なるような、えー、とパッケージを作っている場合はいろ、えー、いろんな場所で作ってあの、そういった場所でちゃんと作って、それをパッと上げるという感じでやったほうがいいですねあの。プラットフォームによってあのバイナリーを変えることで汎用性が増す。 で、この2つを上げていくって話です。で、上げるには、テスト用の環境っていうのと、本番用の環境っていうのがあります。なんで、ユーザー登録がする必要があるので、まあ、なんか、一般的なウェブサイトのユーザー登録をしましょう。で、しまた。で、してる前提で、えいってやりたいんですけど、で、コマンドパーンって叩けばできる、このコマンドはちょっとちっちゃいかもしれないですけど、あの、スライドは公開してあるので、あの、 あの、細かい字はそちらでも見てもらったらいいんですけど、えっ、ー、と、えー、そう で, でこれをやればいいんですけど、えっ、ー、と、やると、えっ、ー、と、そのままロングディスクリッションで書かれたり、まあまあ、アップロードされます。ただ、やり直しみたいなのができない。まあ、あの、基本的にそういうものだと思うんですけど、えっ、ー、と、もしやり直すと、バージョンを変えなきゃいけないんで、えっ、ー、とい、例えば 1.0.0 から始めたような場合だったら、 1.0.1 みたいなふうに使っても、こなんか1個上げないと、えっ、ー、と、なんか上がりません。なんか怒られます。で、こんな感じで怒られます。あの、中身を変更してて、バージョンが一緒だと、えっ、ー、と、なんかおかしいよって言われちゃうんで、そこだけ注意なんで、結構、まあ、ある程度練ねってから上げるっていうのが大事ですね。はい、まあ、テストパイ PI と PyPI のバージョンがずれてても問題ないんで、テスト PyPI でしっかり確認するっていうのが大事だ で、えー、っと、まあ、さっきのコマンド、これですね。これ。パイピエテストパイピエの url。まあ、この、この url を入れてやります。そうすると、まあ、ユーザーネームとパスを止められるんで、入力するんですけど、まあ、入力して、はいってやると、こんな感じでできます。なが、眺めるとあ、こんな感じでやると、ここ見てねって言われるんで、まあ、ここ見に行きますね。見るとこんなんなな。 でテストパイピアにあげるとこう、なんていうんですかね、ちょっとピップインストールなんちゃらだけじゃなくて、まあ、テストパイピア用のなんか URL みたいになる。で、えーとまあ、見た目とか、あとはちょっと こ, これ、もうピップインストールできる状態なので、まあ、ピップインストールして、まあ、なんか適当に、えー、共同確認、必要に応じてはテストコールとか走らせたりとかして、確認するっていうことがまあいいかなと思。 ここまで行けばもう同じで、まあ、しっかり確認した上で、本番環境に同じようにやります。で、URL が変わるだけですね。URL 変, え変わるだけで同じようにやります。そしたらもうこれで終わりで、えっ、ー、と、もうでき、すみません、もうすぐできる。す。もうすぐアップロードできて、すぐピップインストールできる状況です。別にさ、あの、なんか確認とか査読みたいなか、そういうようなチェックみたいなのは全く入らないんで、えー、すぐできるっていう状況になります。はい。で、これで登録自体は終わりです。 でこれ、終わりなんですけど、あの先ほど、鶴崎君からもあったみたいに、そのなんか忘れちゃうんですよね、いろ ん, んなことをやるなんで、僕は大体メイクファイルに全部落とし込んでるんですけど、えー、とその前にその登録するときに、まあ、どんどんどんどんいろいろやっていくし、あとパスとか求められるのも、ちょっと嫌なので、えー、API トークンっていうのがあの取得できるので、えー、API トークンを取得します。で取得して、えーとこの ニューロスラの、えー、ドットパイ .pypirc っていうのを作って、ここにこんな感じで、えーまあ、書くと、えっ、ー、と、なんつうんだろう。ここは自然と読み取ってくれて、自動的にっていうの自動的に読み取ってくれて、あのログインが、あのログイン、あのパスとか書くことなく、そのままあのアップロードができます。で、注意は、なんか、このパイピーアイなんちゃらかんちゃらかんちゃらっていうハッシュみたいなのが出てくるんですけど、この全部、全部含めて、 ここに書くっていうのが必要です、はいで。ここにパスとユーザーネーム書いてるんですけど、まあ、こっちの方が多分、はいい。あとはまあメイクファイル作りましたっていうのがで、まあって、えー、何回もやるので、最初にクリあのビルドとかにしてるときに、えー、エッグファイルとかが残っちゃうので、えー、前のバージョンが残っちゃうので、まずそれを消すっていうコマンドが用意されていて、用意されていてって書いて作ったんですけど、用意して、えー、単純に消す。 で、消してから今度ビルドする。で、ビルドするのはさっきの S ディス、S セットアップは S ディストと B ディストビルですね。で、もうそれができたら、あとはアップロードするだけなんで、テストデプロイでアップして、で、デプロイで、えっ、ー、と、PyPI に本番アップロードみたいな風にして、まあ、僕はたいこう、時系列順に上から書くようにしておくと、まあ、なんか、ああ、そうだったなっていうのがわかるんで、えっ、ー、と、思い出せるようにしてやて。 という感じになります。はい、えっ、ー、と、以上ですね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、QEPPI を開発したって話と、まあ、それを、えっ、ー、と、登録していって、最後、えっ、ー、と、メイクファイルで、まあ、えっ、ー、と、タスク化して、えー、フローもわレスクしたっていうところになります。はい、以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。えっ、ー、と、 普段僕は R で書くことが多いのであんまり Python の知識がなかったんですごい勉強になりました。たうそうですね。えっとそ、なんか Python 業界の雰囲気みたいなのがちょっとわかんないんですけど結構そのパッケージを作るにしてもそのパッケージビルダーは複数あるじゃないですか。うんうん。その他にもなんか ポエトリーっていうのがなんかあった気がするんですけどああ。ああ、それはパッケージビルダーっていうよりも、単純に Python のバージョン管理システムだ。あ、Python というか、Python の、なんだ。パッケージの。パッケージマネージャーみたいな。パッケージマネージャーです。で、もしかしたら、えっと、それでもできるって書いてあった気もするな。確かに。確かに、えっと、 いわゆるビルドができるかもしれない確かなんか調べてた時にそれも書いてあったような気がします、うん、でも基本的にあれ、ポエトリーって、あの、いわゆる、えっ、ー、と、なんだっけ、その、モジュール ?SK ランとかそういったいろんなモジュール の, かあの管理、えー。だから、PyM 部に、パイエンブとはちょっと違うけど、まあ、VM ブとかなんかそこら辺と同じ、うん。モジュールの管理ツール。 そこにもしかしたらプラスアルファで、えっ、ー、と、このセットアップパイ的なものが付随している可能性は あ, あのパッケージを登録する先のレポジトリとして、はい、今回は PyPI だったと思うんですけど、はい、コホンダに登録する人もいるじゃないですか。ああ、そうですね。はい、そこは、なんか、どういう住み分けになって<笑> <笑>確かに。えっ、ー、と、そうですね。今回はンダにはやってなくて、えっ、ー、と、ちょっとンダのことは本当に調べてなかったので、えっ、ー、と、わかんないっていうのが正確な答えなんですけど、えっ、ー、と、ンダにしかないパッケージがあるんですよね。あの、特に、特に、えっ、ー、と、特にかな。まあなんか、結構この、今僕がいる業界が、その RD キットを使うので、 RDKit は、RDKit っていうなんかその化学式を、えっ、ー、と、おりゃおりょってする、計算するソフトウェアなんですけど、オープンソースソフトウェアなんですけど、でそれがコンダにしか今までなかったんですよね。で、そ、その絡みでコンダに登録する人が多かったりするっていうのもあるんですけど、あとはコンダは結構その、 インストールするっていうのかなインストールの時に、ものすごい依存関係のチェックをめちゃめちゃやってくれるんですよね、自動的に。なので、あの結構厳しいんですよ、その、あの、だから今度はインストールで何かやろうとすると、えっ、ー、と、あなたの今の環境だと、えっ、ー、と、その、そのなんかバージョンインストールできませんよって言って、ッペッて蹴られちゃったりするんですよね。あの、実際に自分であのパッケージングっていうよりもインストールする時とか。 なんで、そこが、まあ、逆に言えばめちゃめちゃ時間はかかるんだけど、めっちゃちゃんと見てくれるっていうような感じ。で、ピップインストールの場合は、なんか、結構適当にインストールしちゃって、インストールはできちゃうんだけど、現実問題、バッティングっていうか、なんて言うんだろう、衝突みたいなのが起きててあの、動かなくなっちゃうみたいなことがあるんですけど、今度の場合だと、先にそれが結構事前に分かるっていうような感じ。ピップでも依存 パッケージはついでに一緒に入れるんですか、うん、あ、入れます。今回も入れましたね。あ入れることができます。ほうほうあの、セットアップアイのところの、どこだっけ。セットアップアイ、ここ。ここ、ちょっとちっちゃいですけど、ここの、ここのとこにインストールリクアイアーズっていうのに書いておけば、で、ちゃんとその、なんだろこれよりも、 バージョンは新しくねみたいなことを書いたり、このバージョンでみたいなふうに書いておけば、えっと、その環境にそれがなければそういうふうになるというか。あはい、とか、これを、まあ、これ直書きしてますけど、リクエアのチテキストに入れておけば、えーあの、そういうふうにもできるたく。超たくさんある場合とかは、あこういうふうにまとめたほうが良さそうですね。あとなんか、 登録した先で、そのパッケージがちゃんと動作するかはテストみたいなのあるんですかねえっと、登録した先で。レポジトリ側でそういうテストはするのかなっていうのはえっと、実際に、えっと、あのテスト項目、テストの、あれがあここに書かなかったかな。あのテストもできます、うんあのテスト。テストを書いとけばテストができます。 あそのコマンドで向こうにサブミットしたら、えー、向こうのサーバーでそのテストが走るという動作ですか、ねえっと、サーバーというよりも、手元でテストが走る。なんか手前で、うんと、ちょっとここに書かなかったんで、テストのとかちょっと抜いちゃったんですけど、なんかここにテスト を, テストをやる項目があってその、しかもこのバージョンとかも。 えっ、ー、と、えっ、ー、と,、えー、といくつか書いてあったりすると、そのテストが動くようになってます。なんで、動きます。ただ、あの、あ動き、まあテスト動きますっていうことですね。あの、テストファイルみたいな書いておけば。ただ、その、だから、実際に動いてるのがユの、ユニットテストなのかなユニットテストなのか、パイテストなのか、ちょっとわかんないんだけども、何かしらのテストが動いている状態。で、僕はまあ、もともとの、その、 GitHub 上のところで自動的に、えー、とやってるので、あ, のあまり意識してないんですけどこの、ここになんかテストなんたらっていう、えー、と項目があるんですね。で、そこに、えー、と書いて、あ書いてえー、とそのテストファイルのリ、えー、とディレクトリーかなファイル名かなを書いておけば、そのテストが走るはずです。あすみません。すみませんは走るのは、えー、ローカルマシンで走る。 うん、ローカルで走ってるんだと思います。向こうじゃないと。向こうじゃなくて、ローカルにそのログが残ってるんで。なるほど。はい。ここに、この結局ファイルとして、あをやったときに、ここの、この中にテストの、テストの名残みたいなのがここに残るんです。このファイル。ローカルで残ってる。え, え、じゃあ CI で、 テストすするのが主流な感じですか、ね、えー、っと、この PyPI においてってことですかあ あ, あんまり全体像とか<笑><笑><笑>うんと、まあ僕もちょっとやったばっかりで、なんか細かいところ、えー、っとその自動化のところみたいなところまで は, は, はきちんと把握はしてないんですけど、えー、っと基本的にはなんか結構。 ある程度その CI を意識しているとは思います。ただ、この PyPI 上のテストっていうのは、あの実際問題、どういうふうに細かくなあのやられてるのかなっていうのは、ちょっと細かいところまで理解してない。ありがとうございます。あと、他に、えー、と質問したい方いれば、ぜひどうぞ。質問いいでしょうか。どうどう ビルドをするときに、その OS とかを変えてやると思うんですけど、うん、MacOS でビルドしたら MacOS で動くようなパッケージが出来上がると思うんですけど、うん、ってことは、なんか今回メイクファイルとか用意してるので、Mac 環境でメイクファイル動かしてとか Linux 環境でメイクファイル動かしてみたいな感じで OS ごとのパッケージを作るって感じでしょうか、うん と僕はそう思っています。なので、結構、えっと、今や、自分でやってみて、た多分そうだっていうことしか言えないんですけど、おそらくそういうことだと思います。<笑>で、自分でやってみて、あのよくありますよね、そのの落としてきたときに、MacOS ってついて、Mac でやれば MacOS ってついてきたり、<笑> Linux でやれば Linux ってついてきたりみたいなことがあるので、まあ、そんなふうに、えー、と自分でつ作って、それぞれ作って、それを上げるっていう感じだと思います。<笑> ありがとうございますそれはこっちの、えー、とローカル側で、えーとはい、複数の OS のマシンを用意しといて、えっ、ー、と、うん、ファイナリーを作る。やるんだと思う。だ, だと思う、うん。で、それをい、まあえーとえー、とまとめてあげないとバージョンがおかしくなっちゃうので、まとめて置いてあげると思います。Windows もあるんですよね。 ウィンドウズもあると思います。もしウィンドウズでやればウィンドウズでできる。ちょっとブート僕分かるウィンドウズのこと全くわかんないんですけど。うん。リナックスでこれを同じことをさせると、えっと、リナックスバージョンみたいになるんだと思うんですけど、えっと、今回作られた場合は、こんな、今回は、なんか、環境に、環境に対してなんかあんまり関係ないぞみたいな風になると、これか。 なんかこの、なん、なんエニーってなるんでしょここが MacOS ってなったり、えっ、ー、と Linux になったり、まあ、Linux の場合はなんか 32bit とか64とかも影響してるんですけど、なんかそういう風になったり、なんか、なんかメニー Linux とかになったり、なんかいろんなパターンがあるんですけど、で、これはなんかなんエニーってなって、まあなんか、その、あまりこの環境っていうのが意識されてないような状況で。 だから実際にこれ僕 Mac でビルドしてますけど Linux でも使える状況になってです、ね、ます、あ。僕が書いたそもそものコードがあの全然その環境に依存しないようなコードになってるからだと思うけどあえ。バイナリーになってなくてもソースがあれば最悪そ う, ああ そ, うそうですね。そこでコンパイルされてるんだ。 側がコンパイルするか、事前にコンパイル済みを配布するかって違いってくらい、うんうん、そ, うそうですね。なんで、はい、そうだったあ の, そうですあの結局、この t a ゼ g z の方があのそあのこ、こっちがああごめんなさいこっちが、えー、とビルド済みのもので、こっちが、えー、とソースファイルに な, っていますな る, なる、はい。なるほど。その両者を上げるのが普通だと思います。 他に質問はあ、りますかあ一つだけいいでしょうか。はいあの私はふだん R しか使ってなくて、Python は本当に PyPI か, からダウンロードするぐらいなんですちょま と, あのょっと的を得てないかもしれないんですけども、PyPI、えー、であるときはそこは取ってきたらいいんですけど、マブにしか置かれてないときとかっていうのが、 あったりして、例えばその GitHub ですねあ GitHub ああ、はい。GitHub だけにしか Python ソースが置いてない時があって、そ の, その GitHub に置かれている状態とそ PyPI に置かれている状態っていうのは、なんかさっきちょっと議論されてたかもしれないですけど、ど, どんなんか違ったりするんでしょうかえっと、そうですね、まあうん。まあ、ビルドされてないので、 ビルドされてない状態の、そう、そう、ちゃんとしたソースファイルみたいな風に、えっと、GitHub 上に置かれていれば、うん、えっと、また違って、また違うんですよね。で、あとは、えっと、まあ、いい感じに置かれていれば、えっと、pip インストール、えっと、なんだっけな、プラス Git、なんちゃらかんちゃらかんちゃらて、その URL をピッて書けば、うん、GitHub 上のものを、まあ、んかちょっと、まあ、開発段階系のものも、えっと、 ピップインストールできますよみたいなふうにできるんですけど、えーあの、もう全くそんなものも意識してない。もう、あとは、なんか、Git クローンして、なんかいい感じに使ってねって場合も結構多い、うん、多いので、うん、なんかその状況によりますね。あの、ピップインストールでその GitHub の URL を入れ、h u b の URL というか、まあ、GitHub の URL プラスアルファみたいのを入れれば、ピップインストールのように使えるように書かれて、あの、 GitHub に用意されているものもあれば、えーと、もうそんなことは知らんっていう、もう我々は GitHub でしかもう考えないのだみたいな人もいる。はい、結構それ開発者によって考え方が違、はい、うってあもうそうそうですね。もう全然考え方が違うっていうか、う GitHub に上げてるだけマシでしょっていうこと、うん。 なんか R の場合だと結構その GitHub に開けてても、そのリブツールって Git インストールみたいなので R でコンパイルできるっていうのまでなんか保証してる場合が多くて、なんかそのあたりのなんか Python のなんかちょっとこう、不親切さを、不親切な感じをこう、普段感じる。なるほど。なんかあんまりそのまあ、でも人によるのはね、まあパッケージ化するっていうことにこだわってる人。 たちはちゃんとピップインストールできるとか、まコンダインストールできるように全然して、うん、まあ有名なものはほとんどがされているので、うん、えっと、されていますよね。で、逆に、まあある意味ちょっとマニアックというか、まぁ、あ、個人で、個人というか、研究室レベルで開発されているようなもので、うんえっと、そこまでやるのかっていうのと、うん、なんか多分そこまでやらないことが多いのかもしれないですね。あの、やっぱり、うん。OSS が。 かあの管理が大変だとかそういうこともあった。うん。やらない人が多いのかもしれない。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃちょっと時間が押してきてるので。